Just now,、uh, s dad t e l l h i m g like a lot of stories or something about、yes. it? <laughs> ここにいる人たちとかは思考停止しなかった人た人ちでしょだけど大半の人は思考停止してんだろうタピオカ流行やったらずっとタピオカだろう<笑>世界はもう動いてるぞ、はい、北朝鮮からもミサイル飛んできてる昨今において、はい、タピオカのシャ取ってる場合じゃねえだろ世界が始まっ て,、はい、てきます2026年にはニューアルド・オーターズもんでしょもうお金が支配する事例じゃなくなるからねお金じゃない新しい価値軸っていうのが生まれる時代がから んちょっ時でも花ちゃんが隠れてるんじゃないかな。 you <laughs>